中学3年のドルーリー・シュエリ、シエリ15イコール津山鶴山中イコールが3日、異例の出場見送りを発表した。急激な環境の変化により、競技に集中できず、5日の全国中学生クロスカントリー大会、滋賀希望が丘文化公園を欠場することを、代理人弁護士を通じて報道各社へファックス文章を送付した。本人のコメントも掲載され、 精神的に疲れが出たことを伺わせた。私は高校3年生でトラック種目の日本記録を出して天才少女と注目していただいた時期がありました。取材対応を高校の先生が一本化してくれてうまく向き合えましたが、そうでなければ競技以外の部分でかなり消耗していただろうなと振り返ります。ドルーリーさんも 多感な時期に急激に全国に名前を知られて適用が難しいのは当然です。今後も学校や事務所などうまく窓口を設けて負担が少しでも軽くなるようになればなと思います。大好きな陸上で結果を出せることは幸せなこと。すごい選手が出てくるのは日本陸上界にとっても幸せなこと。 ドルーリーさんが楽しい気持ちを忘れず、自然体で力を伸ばせる環境が整うように願うばかりです。魅力的な選手なので、ついつい気になってしまいますが、まだ中学生。将来性を潰さないように、できるだけそっとしておくことも大事な時期ですね。84年ロス五輪女子マラソン代表、スポーツジャーナリスト増田明美放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。